皆さんこんにちは2年前に剪定した木のその後を自分で記録するためにビデオを撮っていたんですけれどもそれがたまたま1時間だったので1時間でどのぐらいの仕事をしているのかをまとめてみようとふと思いました皆さんにとってこんなビデオがためになるかどうかが分からなかったので今回は番外編といたしました 人に見せることを意識せずに撮りましたので普段のテンポで切っていますからもう少しゆっくり見たいという方は YouTube の設定から再生速度を選択してお好みのスピードでご覧くださいなお低速で再生した時に私のナレーションも低速になって気持ち悪いと思いますので今回はあまり喋りません視聴者のどなたかが かかり稽古などと表現していらっしゃいましたが今回のビデオはそんなようなものです今回の剪定の主眼は2年前の大きさにできるだけ戻すこと支障がない場合は花やつぼみをなるべく残すこと刈り込まず切り戻し剪定で自然樹形を保つこと剪定後に長期間木が暴れないこと 以上の4点で特にスピードにはこだわっていません。 走。 you、oh. 最初から最後までずっと見てたなんて方はいらっしゃらないとは思いますがご視聴お疲れ様でしたありがとうございましたちなみに今回のカメラは GoPro7 を使用しました